するしないそれでは今回のマージャンの匠ご覧ください第四曲オーラス開始です皆さん手配を開けてください さあ野良子さんピン、三品大井さんの親がやってきました無理、えーはい、だ諦めという悲しみかなり悪いですねすまあでもねこの手ってまずどんな役つきますかちャンタなのか、はい、ファンパイを重ねてなのかって感じなんですけどー、はい、とにかく赤入りなのでそればっかりに縛られて<笑>ウーソーとかウーワンを第一に切ることはしないです パイの直線はしない、はい、つもに効きます。こういうものも、本当はどうしようもないんですけど、はい、切らないです。もうこういきます。もうリとにかくリーチって言わないと、うん、あのー、降りてもらえないというか、相手が曲がってくれないので、こんなバラバラで一つも両面もないけど、はい、おお、第一だ、どうだ。まあ一応国使とかね。ー あ, あ、そっか、100万積もったらトップか、島町さん。ちょっと国使警戒します。 なのでファンパイをこういう展望状況になるとファンパイの重ねて上がる確率が減っちゃうのよ重ねてもあまり重ねても出ないってことそうですよね、うん、泣けないってことですねなんでやねんこれやばいよこれやばいよ<笑>これ今回のシーズンいいねガチっぽくていいね一番悪いですね見てこれ<笑>一番悪くてしかもさ3ピン2枚打たれて、ね、<笑>ドラのネックの受け入れか見てこ れ, れ始めこんなにガチ番組ないよ<笑>これ これを、はい。これがオーラスに来るっていうのは相当ガチ番組だよ<笑>。いや、カリスマがここからどうやって。ああ、すごい。一歩前進。だってこれ三品出ないもん。ちゃんの方三品切んないもん。破熱も満足の人だから。ねえ、そのように感じます。だから、もうこれは、何しようかな。 現在2着目で迎え一旦保留するしかないんで、あの、純ちゃんも何も消さないように、はい、全部を保留するしか、僕にはもう生きていく道がないので、<笑>だからせめて、ローピンぐらいは1個切ろうか。3ピン出ないかなチーって言いたいな。3ピンが出た時だけ仕掛けますかチーはありますね。もうこれは泣かないと間に合わないんで、うん、それだけね、手が厳しいな。8、はい、8、9できたんで、一旦これでちょっとは、はい、ローピン切り。はい。純ちゃん、3色的な。 見 え, てきましたね、見えてきましたね。E1 さんのハイパイ が, イパイが<笑>少し良くなってきたか。ぐちゃぐちゃすぎたからね。3品以外でも仕掛ける。泣きます。ハイができましたかも、はい、もう。もう全部、ターツが ブ, ブロックスが全部足りたんで、全部泣きます。おっとっおこれは上がりやすく少しするために3万の出上がり率を上げときます。風数よりも先に U1 を選びました、はい一番。一番関係ないじゃないですか、想図って、はい。僕の手の中でなるほど。だから引っ張るんです。 残し方の順番にも意味があるんですね、はい、僕がこれ最後にこれ出したら、はい、皆さんは関連像とか思いますから、はあ、135からこれを残したと思うじゃないですか想像まだ持ってそうですね持ってそうなんですよで例えばですよ、はい、3ピンチ3万チし た, した時のどっちかのチー出しが嘘だったら、はい、やっぱりどうしてもあの関連像ケアするんでざまみろと<笑>いいですね、うん、いろんな戦略を使いながらでみんなまだ絶対張ってないんですよ これ。なので、はい、嘘引っ張ってみます。周りの読みもあってそ。それぐらい意地悪しないと、この曲は上がれね。意地悪な高原を見せてくわけですね、はい。かなりこの戦略的な、嘘がこれで間に合っちゃったら、論って言われちゃったらアホなんですけど、うんうん、あんな自配5個並べて6個並べてる人が、はい、今貼ってるわけがないんで。でも、まだまだます全然泣かしてくんあれ。<笑>ペーペー問い届し。<笑> ほんとですね。無理だよ。大きな手を目指してるってことですね。ううあここで嘘これはなぜかっ て, 言って、はいうと、順調が壊れても、うんうん、7、8、9はまだ壊れてないので、3色。はい、なので、3ピンチしたら何金だろうねえ。もしこれ3着目からリーチが入っても、戦いますか、こ、うん、いますて い, いきます。はいもう、もう2も3もあんま変わらん。うん、2着も3着も。きたこれ で, これで あの、必ず順ちゃんがつくんでほんとですね、はい、なのでもうしかもマックス漫画あるんでポンもありますおああポンはや だ, ポンはやだできればやだほら出た出た嫌だ嫌です<笑>でい泣かない泣いた方がいいかもしんないけどいやだ今のところ泣きたくない、はい、一応ネックじゃないんでまだそっちああもうダメだー無理だー次泣く<笑>一時期我慢したけど次泣く<笑> だってさもう国志なのか今想ず手出しするよ、うん、そろそろ想ずそろそろ想ずでしょ違うんかいまだですかねやばい間に合わない間に合わなく感じましたあのはい豊面さんが今ローソ手出しでしょ、うんうん、自配は、あれだけ切ってるんで、はい、いやあのこの点差で7900差で、はい、何チん、は初って切ってきたってことはもう役配に頼ってないっていうことなんで あのもう手形がもうピン風になっちゃうんですよ。タンイヤオなのか知らんけど。タンヤオかピン風か。見て見て。見て。見て。これはリマンですかこ れ, これ切って。はい。もう、ここだけだから。ネックは。<笑>ネックは。もう目に見えてのネックですけどね。ただ、もう、しょうがないよね。しょうがないですよね。山一山一いることを祈って。山に一枚もう、テンパイ取るから。はい。必ず。き今切れ今切れ筋だぞ。ロビン切ってるぞ。<笑> ーよって筋だぞっておもしろいですね<笑>教えてあげたいです<笑>はいさあ、でもあの手が<笑>、うん、あ、そうあのハイパイがこれだからね<笑>それだけ2点ぐらいのハイパイ<笑> 2点だったでしょあれ私の体感2点でしたけど<笑>、うん、<笑>いやべあれ小さいつもり貼ってくかもしれないな先輩の可能性もあるかまだきたえこれ手にしないんですか タカあ、今静かに決めたのはペッチないんですかなんでですか万が一さ、大きい手を張った人でも打つかもしれないし打<笑>、うん、点が、危ねいぞ余が余なら、なんすって<笑>平成のように<笑><笑><笑>大丈夫ですか、今山に<笑>、はい、そろそろ全然いない範囲なんで、うん、上がれないかもしれないんだけど、はい、リッチして抑えた方が自局になるかもしれないんだけどね、最初そうやうことおっしゃってました千元パイがこれかもしれないんで 心配打敗がこれだと切るかもしれないんで、僕の皮はこれだし。大井さん、可愛く小さい声になってきましたけど、<笑>皆さんイヤホンしてますからね<笑><あ>。<笑>大丈夫ですよ。今、3番手出だしでしたちょっと、あのファンが、なんが…どこだなぁ。もう出ない。絶対あわれない。え山にもないない。ない。ゼロ。ゼロだね。多分<笑>かなり切ない、これ今。腕どうしますこれでしきた、ここから。あ、ごめんなさい。今、ちょっと、ないね。 山にないのを感じた、はあないね。えもう手配に使われてるってことですかここないそうそうですね。ないないない。一個ずつ。一個ずつ、うん、じゃあこれでも。まあたまにいるんだけど1枚山に、はい。でも、打たれない。もう。打たれないって分かっててもリーチ打たない方がいいんですかあの。おうん、いやだから今これが、はい、これ切られたんよ。うん。2枚出たの 今, 今ね。はい。だから。 ここですねもう手代わりがないんでもしこれを引いてたら、うん、シャンポンなら出たんだよこれはシャンポンならそうこれは出たのあじゃあシャンンポになったら変えたかったってことですねそういうことでももうそれもすらなくなったんで、うん、それでもうこのいきなりテンション下がっちゃったってことですねそうもうなの で, ここでリーチもうこれで全てがなくなっちゃったんで僕の変化ですね変化も上がり率も変化もあってのリーチせずの判断だったんですねこれは上がりそうだったんで おいさん、そこまで読んでんの、はい、でもこれ今つもぎりリーチだったじゃないですか、うん、周りにはどういった印象になるんですか周りには、えー、打点が十分あって具形とか中間打点はないかなと年品ドライチぐらいの手はもうないかなとうんうん、うん、思ってるはずなので<笑>降りてくれると思いますけどねはい降りても天敗連ちゃんでもう1回ですか ね、そうです。それを狙いました。もうこれね、む諦めました。<笑>高いんだけどね。<笑>えでもすごいすごいですけどねこれで、ね。本当ですよ。カリスマでしたよ。よここまではカリスマ性 で, でしょ。だから抽選にあと<笑>あと三回つまんんですよ。いやでも、うん、これは残ってなぞそうって言ってたんですよ。百回に二 回, 回ぐらいしか上がれない。お祈りしたらもう一枚ぐらいありますかね。わからない。多分ない。ないです。す、うん っって貼って貼ますかね あ, あのねもう今一応パッピンをされたんで、うん、貼ってると思うんですけど筋ですね、うん、貼ってると思うんですけどはい貼ってるね<笑><笑>多分貼 っ, ね貼ってると思うけど貼ってますか、うんね、<笑>これは大丈夫あと1回、うん、あそっかマニマチかちょっと 考えてみます自分の手あのピン下なんだっけ出てたっけあ止まったこれ降りるかもしれないこれ受けるのか降りる降りる降りるローワン現物こ れ, これ多分降りたと思う今のローワンはかなり受けたように思いますかうんといや3万とスライドしたかもしれないああなるほどけど降りたかもしれない456から<笑>まあどちらなんですかで、ね、分からないでも今の手出しは、はい、降りたかもしれない、うん、ちょっと待ち え残品です<笑>。高いよこれそ思った。いや分かってます<笑>。いるわけないけど。どうだ。あぶね。そっと切る。これ危な。高春そっと切る。でもこれ大丈 夫, 大丈夫だな、はい。はいウーピンでしたね最後で。はい。琉曲。はい。ないんだもんマッチ。ないんだもんマッチ。<笑>一人天杯でした、はい。では皆さんの手も開けてもらいましょう。さ、は、ん、い、手を開けてください。はい。一枚ずつ持ってるだろうどうせ。あ本当だ。ないんだもんマッチ。 すごい。ああ最後シャアだ。いつも3番目だったから。リアンパーマンのイシャンテンだった。イシャンテンだったんだ。極物 だ, だ,、うん、だけどでもリアンパーン、泣かしそうなんだよ。あ、よく来なかったね。えらい<笑>、うん。いやー、すごい。危ないよ。変なタイミングで来てたら大変な女です。さあ、大井さん。はい。 あのくしゃくしゃのハイパイから見事そうで す,、ね、すごい綺麗な純ちゃん3色で純ちゃん3色ゆえに3品は絶対上がれないと思ってて、はい、で E1 と EP のシャンポンになれば少しだけ上がれると思ってたので、ね、そこでリーチはだからかけなかったってことですよ、ね、あ脅しリーチに使うには手が良すぎたと、うん、で E1 が2枚出た瞬間にもうこれは脅しというかもう1曲やったりして最悪もう1曲運が良ければたまに3品がいると1個。 まあ、いなかったな。たまにいたらすごかったんですけどね。ねえ、うん、さあですがおいさん、はい、次の曲に繋ぐことができました。そうですね、なんとか粘りました。はい、オーラス続行となります。今回もご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。